ここに全部一応まとめられています。で、まあ、上から順番にいくんですけども、もえー、ただエンドポニーブラウザーは RDF を作るものだけじゃないので、えー、簡単に RDF、エンドポニーブラウザーを説明しますと、でこれできるってこ一できることは、エンドポニ ー, ーに入った RDF データで、えー、と段階的にネットワークラフを非常に可視化することができます。あと、クリック操作だけ で, で簡単な RDF。ア アルジェコンテンター検索できたり、たりたりまあ、簡単なスパークルクエリアを実行できたり、パリックだけでできると。あと、あと次にアルジェコンリアについてもできます。利用するのは、そのエ、えーえー、ータの入っているエンドポイド URL と、ドで URL とえー、先ほどアルデジェコンテンタのーといような最初のサブジェクトの支援になるような、このようなの URL です。ここで URL いけるので、えー、っと、 入れてみてください。まあこの中に画面が出ますけど、ここにエンドポイントをもう一度最初のに戻ります。えっと最初のノード は, ードはーえっ、ー、とネットワークの最上位クラスとうそういう辺を入れてください。 えー、自分のアルファリオと自か自分の使ってるようなことある人は自分でそれでやってもらったらいいんですけど、ま、え、あ、ー、まあ、えっ、ー、と、この辺の A でしか試してないので、たぶんバクると思うので、えっ、ー、と、<笑> こ, こ辺の辺のサンプルサンプを使ってもた多分バクることはないです。とジェイポストジェイポストサンプルを入れますね。えっ、ー、と、入れてみたり見たりと思いますけど。<笑> えっ、ー、と、エンターポイントの URL と、えー、最初のモードの URL ですねそうそう。スタート押すると、この中にグリッと出てます。うん、えっ、ーえー、と、これ、うちの説とは違うんですけど、ね、今回、はい、えっ、ー、と、アルチコンフィの設のセットが関わっています。 スケッチのデータのまま真ん中にして、えー、そ, ういうそういうのリンクされているデータが流れていますけど、えー、周りのやつをクリニックしていくと、クリニックしていく と,、えー、と、またその先が開くということになっています。えー どうすんです最初、最初のごちゃごちゃするのでエッジのプロパティ書いてないですけど、このコントロールのプロパティというところをクリックしてやると、えー、っとありますでエッジンの、えー、っと色が濃かったり薄かったりするんですけど、えー、っと薄いところがまあ1個しかないやつで、濃いやつが複数であると、ね。 ホバーさせると、マウスホバーさせるとカウントが出ます。えっと、まあ、スキーマーズンクなので、えっと、複数同じタイプのやつがあると、それをまとめて、グッとまとめて、1つしか表示してません。うんと、それから、で、えー、あのごちゃごちゃしてくると、こう、見づらいので、 レイヤーアレンジングと一応フリート上に表示することもできます多少見やすくなります、えー、っとちょっと開かせて えー、っと、まあ、こんな感じに、クリックしていって、まあ、えー、っと、RDF データを見るというのが、この、インタコンテオラザの、えー、っと、目的です。で、ここから、えー、っと、スパークルクエリーを発行することもできて、えー、っと、このモードのところのサブグラフトゥースパークルってところをクリックしてやると、えー、っと、モードが変わって、今度はクリックしたいをと開くんじゃなくて、えー、っと、うーんと、スパークルの変数にするのか、 定、え、数、ー、にするのかとかそういうことが選べるようになっています。で、その下に、えー、と上でクリックしたもののスパークルがどんどん表示されてくるんですけど、ネットワーク、えー、と繋がった、えー、とノードを 選, 選択すると、まあ、下にスパークルが生成されるというようになっています。で、 大きですけど、切って切って切っっシードで、セックでセック。下に。で、いらないところはブランクのほうにしてやると、プロパティパスほうがあって、発行、えー、すると、スパグラが走ります。<笑> 今のはこのプロテインにつながっているペプチドの配列を配るというクエリになります。で、この辺の変数名は勝手に推定してくれるようになっています。ただ、適当に推定してるので、ちょっと名前が長くな り, なりがちっていうのがあるんですけども。あとは、えっ、ー、と。 このエプチュードのリージョン を, を取ってこようとすると、まあ、これ、えーと、推定が前のノードの、えー、とクラスのラベルからやっているので、このビギンもエンドも同じものが入っちゃっているので、まあ、こういうのはミスるので、帰ってください。ここをクリックする と,、えー、と変更できます。<笑> またこれで下にスパークルができているので、まあ、動かすことができるんですけども、えー、とこれはちょっとパースエラーしているのでロキシーが通らないです。<笑>で、マルピスペクチド の, の、えー、とリージョン。 と、配列が取れる。まあ、そういうスパークルが履ける。クリックだけでスパークル履けるということになっています。あとは、この辺はズームができたりと、まあ、そういう機能です。ね。あと、AI やめちゃうと、ラグッとか、間違か。 重いので、まあ、フォースを止めるとドン、えー、止まるので、まあ、自由に自分で配置することもできると、まあ、見づらいですけど<笑>ま あ, あとこれは編の長さをひと広くして見やすくしたりどうすかないかもできますと<笑>まあこれがこんな 完全にコードバイトエンドポイントブラウザができることで。で、もう一つ、RDF コンフィグを取得するということですね。で、えっ、ー、と、最初、r チ f コーをクリックすると、プレフィクスはリストが出ますけど、使っているプレフィクスリストが出ますけど、えっ、ー、と、一応、ト e x c c っていうサイトに、えっ、ー、と、あるものは、えー、と取ってくるんですけど、ないものは、えっ、ー、と、適当にピンチとかピントがついているので、この辺を 自分の好きなものに、えー、とクリックして置き換えていってください。変<笑>、まあ、えなくてもいいんですけど、変、まあ、えなくても別に、ね、破綻わけじゃないので大丈夫です。で、ここをクリックして、モデルを選択すると、えー、とあれモデルっぽいものが出てきます。うん もう大体やむるの形になっているの で, で、色がついているところがクリックできるところで、えっ、ー、と、オレンジンのやつは自動でつけたできそうな名前で、えっ、ー、と、ピンクのやつは、えっ、ー、と、勝手に推定したやつなので、たまに多分間違ってるので、一個ずつックチェックしていって、OK なら、こう、入れていくと、えっ、ー、と、チェックとなります。 で、エクスパンド、このエクスパンダブラックノードっていうのは、ここえっと、こっちで、先ほど、こっちで開ききれなかったものなので、こういう、こういうやつですね。こっち、えっ、ー、と、こっちのグラフの方でこうクリックして開いてもいいんですけど、こっちのモデルでも、えっ、ー、と、こうをクリックするだけで開くことができるので、まあ、開いてください。で、えっ、ー、と、最初にあるのは、最初のノードをサブチェックとした、 小さなテ、えー m l しかできないので、えー、っとまたこのペプチドとかを、えー、っと新しいサブジェクトしたい場合は、クリックして、えーっと、ニューサブジェクトってやると、この下の方に新しく YAML、えー、が追加されます。で、こうやって繰り返していって、えー、っと満足域まで広げると。 あと、さっき言った、えっ、ー、と、このプラスとかですね、プラス記号。この、えっ、ー、と、なんだっけ、カーディナリティは何えっ、ー、と、数の制約ですかここも、えっ、ー、と、これ一応、最初、これは複数で出てばプラスついてるんですけど、えっ、ー、と、そこも書かれることができて、まあ0、0個、ロ個以上なのか、まあ、1個以上なのかとか、そういうことが選べます。 まあ、この辺は、えー、っと、開いた、えーっと、開いた状態から作った人しかわかんないので、作った人をどんどん入れていくしかないです。で、あ全部満足まで広げて、満足まで変え名前を変えたら、あの、最初、最後にダウンロードしてくれいただければ。ダウンロードでいきます。で 帰ってくるのでやムるが得られると<笑>今のは全部ここに書いてあるのでえー、っと<笑> まあ、絵はちょっと古いので違いますけど、順番にやっていけばできます。あと、このモデルのチェック途中でできてきて、えっと、クラセンベロっていうのを今の途中の状態でも、えっと、一応、先ほどのアルあィとンの出力が3つ出ます。ういう感じで簡単にできます。 はい。で、あと、えっ、ー、と、r れで Config, さっきパンドでやってましたけど、えっ、ー、と、一応サーバーも作ったので、ここから YAML ファイル使って選ぶん で, すでもらえたら、あとは、まだ、えっ、ー、と、クラスコには対してないですけど、センベルとスキーマとスパークルとスタンズザが、えっ、ー、と、取れますので、使って。 くことともでできままますすすすここんな感じです、はい、だっと終わります、はい、ありあがとうございます<笑><笑>これ、生成されたスタンザ は, は今の森谷さんのサーバーでホスティングされているということになるんですかそうです、ねただ わたら消えるわわわわわわい な, な, あなでも動作確認までは簡単にできないですね。は い,、はいはいあい、ありがとうございました。じゃあ、えっ、ー、と、実際はこの後手を動かしてみないとなかなかわからないところがあると思う ん, なかなかかんですけど、えー、機能としては、 コマンドライン版の RDF コンフィグがあって、ちょっと面倒くさい部分はまだ残っているので、それを UI で森谷さんのエンドプロントブラウザを使えば、タイプサポートできるようになっているということですね。ただ、複雑な RDF データになってくると、かなりクリックして広げていかなきゃいけなくて、どこまでが1個のオブジェクトの範囲なのかっていうのがわからないので、それを作った人がわかってます。で、そういう場合は、 それで、ひたすらコンフィグルの設定ファイルを書いてでで今みたいに、まあ、クリックしていける範囲までだったら、こっちの方がかなり楽なんじゃないかなと思うので、まあまあ、目的や自分の使いやすいなと思う方に合わせて使ってもらえればと思います。まあ